よしお待ちかねの2022年のルーキーオブゼエの動画。c ー v s のファンとしてこの動画は少し恐れてたが、まあ頑張って俺の意見を守ってみるか。よし、じゃあいくぜ、エクゼ まずはジェロン・サーグスの失望を話してみるこの2021年のドラフト版のトップ5トップ6の中で唯一がっかりした選手まあ確かに今年彼は怪我で大変そうだった82試合のうち34も欠席マジックの方では代わりにフランス・ラグナーが いいルーキーシーズンを行います15ポイント5リバウンド3アシスト 55% のトゥルーシューティングパーセンテージ 14.7 の PR シーズンでたった3つの試合で欠席たった20歳でいろいろ器用なフォワードセーフクエーションもプレイメイキングもバスケット IQ も少しのディフェンスもえとまあ12月にバックス相手に38ポイントの試合 彼の成長にかなり期待してます他にもいろいろできる選手、ジョシ・ギディ、投票1つももらわなくても、彼のことを少し話したい。このシーズンでトリプルドゥルブル6つも。あ1月にダラス相手に17ポイント、13リバウンド、14アシストの試合。だが OKC の結果、少なすぎる、プラス試合欠席しすぎた28。 もうすでにエリーーートなプレーメーカーシャイが大けしを出てもウェブルックの次を引き継げる選手ミッケあとはディフェンスとアウトサイドシューティングを開花させるだけ次に他にもあまり有名じゃない選手エルベーベル・ジョーンズ彼もいい選手に成長できそうだたったの4試合の欠席でエルベルトは 9.5 ポイント4リバウンド2アシスト 57% のトゥーシューティングパーセンテージと 12.3% の PR のパワーフォワード。毎試合30分のプレイタイムで、すでにこのプレイヤーアフでサンズ相手に2試合も奪えた、ペリカンズのロテーションの大事な選手。このプレイヤーアフで10ポイントの平均。目立たなくても、ニューオーオリアンズの大事な選手。j a イロン・ n Green 彼のことを長い間話さないよ。えっと、キャドル・ロケツのライバルね。まあ、彼の41ポイントのキャリアハイ、このルーキーたちの中で最高のキャリアハイ。それやいろいろなハイライツがあっても、この2021年ドラフト版でのトップ3選手にはなれなかった。よし、今度はケイト・ e ン u n ン。この2021年ドラフト版のトップ2がはっきりなら、3位もはっきり。 17.5 ポイント、5.5 リバウンド、5.5 アシスト 50% のトゥーシューティングパーセンテージで 13.1 の PDR、ード18試合の欠席でケイ・キュニンガムはクラシックなオールアラウンドポイントガードで簡単に 20.7 リバウンド7試合の試合をできそうな選手あとはピストンズのフロントフィスがどうやってこの選手に手助けをあげれるかだけね OK 論議の時間ですエヴァン・モブレースコッチ・バーンズ見ての通り投票はかなりギリギリだったただの統計の比べだとどうなるのかなスコッチ・バーンズが毎試合モブレよりあ1分半ぐらい多くプレーしているのを知りながらモブレーバーンズ15ポイント 15.3 ポイント 8.3 リバウンド 7.5 リバウンド 2.5 アシスト、3.5 アシスト 0.8 スチール、1.1 スチール 1.7 ブロック、0.7 ブロック 1.9 トゥーンオーバー 1.8 トゥーンオーバー 54.9% のトゥルーシューティングパーセンテージ 55.2% のトゥルーシューティングパーセンテージ今のところ5対3でスコーティーノ有利ね アドバンスタッツの方はモブレ 16.1p の pr スコッチ 16.3 の pr モブレ 5.2 のウィンシェアスコッチ 6.6 のウィンシェアモブレ 0.6 のブロックパットプラスマイナススコッチ 0.9 のボックスプラスマイナス109オフェンシブレーティング116オフェンシブレーティング 107のディフェンシブレーティング、NBA で19位、116のオーディフェンシブレーティング、合計9対4でスコッティ・バーンズの勝利ね。まあ、こうしてみると、確かにスコッティ・バーンズは素晴らしいシーズンを行った。長い間、A1 の方は、カーブズはラプトーズよりいいシーズンをしている。カーブズはイーストでトップ3。チームの結果の一論があった。だが、今はラプトーズはプレイオフ、カバレーズと違って。 残念ながら。それにルーキー・ヨゼへの論議でいつからチーム結果が大事な一論になった。そうだ、面白いからこうして適当な統計も言っておこうか。スコティ・バーンズはラプトーズの歴史で唯一ルーキーシーズンで少なくとも1000ポイント、500リバウンド、250アシストできた選手。195のオフェンシブリバウンドで合計で、あー現在の NBA で、 えっと、このシーズンで15位。エヴァン・モブレイの方は、1992年からルーキーシーズンで少なくとも1000ポイント、500リバウンド、150アシスト、100ブロック、50スティールできた選手の中では、エヴァン・モブレイ、今年のエヴァン・モブレイ、カーロン・ツニー・タウンズああ、2016年で、エルトン・ド・ランド2000年、チーム・ダンカン、1998年、 シ ャ, ーシャキル・オニル・センキュー・ハク・キュージュ・ヨネン・クリス・ロブル・センキュー・ハク・キュージュ・ヨネン・ビン・バイク・センキュー・ハク・キュージュ・ヨネン・そしてアルフォンソ・ソエリス・ソジテ・アルフォンソ・ソエリス・センキュー・キュージュ・ソン・イ、ね・センキいー・ノ・アツマリダネッマー・オーケー・スコティ・バンズはルキー・オブ・ザ・エー・モラテショック・じゃないだが断る 俺のルーキーオブ・ザ・イヤーはエヴァン・モブレイに与える。エヴァンの方ではスコッティにはないフロー・ウェイザーって感じがある。スコッティなしのラプトーズはニック・ナースのシステムプラスフレッド・ラン・ブリッドやパルスカル・ャーカンやオージェー・ノビーやクリス・ブッシーみたいな NBA ファネルスまでたどり着いたあいい選手の集まり。確かにクリーブロンドではエヴァンのドラフトがすべてを変えたわけじゃない。 リケ・ルビオのトレードやダリオス・ガランドの素晴らしい開花。けど、クリーブランドでの精神的な変わりは確かにモブレーが来てから。25位のディフェンシブレーティングから NBA で5位のディフェンシブレーティングへと変わったカバリアズペイントでのオープントアラウトフェルゴール・パーセンテージではルディ・ゴベルト・ジャレン・ジャクソン・ジュニア以外ではエヴァン・モブレーが最強。彼の存在がこのクリーブランド・カバリアズの 精神を変えた。それだけで彼は俺のルーキーオブ・ザ・イヤー。あなたたちはどう思いますかーチーム・チームモブリー、チーム・バーンス、返事に気をつけてね。それじゃあ、ちゃんと寝てね。睡眠大事。